鈴木さんのお皆さん、拍手でお迎えください。あ、もう始まって。あ、すみません。はい。えー、はい、じゃよろしくお願いいたします。ファストリペイペと学ぶ WebRTC というタイトルで発表させていただきます。えー、川崎高之と申します。よろしくお願いします。 資料はいかにて私のまあギタ u のリポジトリで公開していますのでもしあのご興味がある方はそちらご覧くださいで、えっと、自己紹介なんですが私は川添孝之と申しまして大阪に住んでおりますであの普段の仕事は何してるかというところなんですけど株式会社レブコムというところでバックオフィス系のシステム、まあ、あのレブコムでは、えっと、ミーテルという、API えっと、IP 電話 作ってるんですけど、えー、そちら側のの本体のアプリとかウェブアプリの方ではなくて、えー、バックオフィス系のシステムを主には、えー、担当させていただいております。で、えー、と趣味開発で結構サービス作ったりするのも好きな、えー、タイプで、まあ、今日はそれのちょっと延長 線, て延長線上という形で発表をさせていただくこうと思っております。であの技術スタック的には AWS とインフラ AWS で、えーと バックエンドは Python でフロントは React みたいな構成がまあ大好きで大体これでなんか作るときはやってます。でこの2匹の犬が、えー、ちょっと家にいる、まあ、すごい可愛いなと自分で思ってる犬です。飼ってる犬です。はい、すみません。で、えっと、今日の目標としては、えー、WebRTC の, その私が段こうプロダクトで WebRTC 触ってるってわけではないのもあるのでまああの 結構概要といいますか基本的なところを攻めていきたいなと思っておりますで。WebRTC の概要っていう部分を皆さんにまずは知ってもらってであの WebRTC はいろいろと、まあ、構成要素あると思うんですけどそれの中でも特に流れるデータの部分ですねデータが流れてるところの仕組みっていうとかだったりとかあとはそれをどう触っていくのかっていうところを、まあえー、ご覧いただけたらなと思ってます。 で要はその WebRTC の、えー、でよく使われる例として Web 会議のサービスがあると思うんですけどそれについて、えー、と例えばまあ背景ぼかしだったりとか、えー、文字起こしリアルタイムの文字起こしっていうところもあると思うんですけどそういった部分の仕組みを皆さんに知っていただければいいかなと思っております。 でそれらの基本的なところになりますけどそういった部分を知ってもらって皆さんが独自で何かサービス作ってみたりと か, なんかこういうふうな WebRTC を使ってデータを加工してみるっていう部分をしていただくきっかけになればいいかなと思って今日はお話をさせていただきます。 で目次なんですが、えー、まずは WebRTC って何っていうところと、あとは今日はファースト a p i も使っていきたいというふうな、まあ、ちょっと軽くなるんですけど、えー、そこの部分でファースト a p i なんで使ってるのかっていう部分の話と、あとは WebRTC の詳細の部分っていうのの話と、あとは実際にデータの流れっていうのを見てみる部分と、あとは加工してみるっていうところの、えーまあ、デモをですね、お見せできればいいかなと思っております。 でまずあの初めにあの WebRTC って何ぞやっていうところなんですが、えー、WebRTC イコール w e b r e a l t i m e c o m m u n i c a t の略で WebRTC っていうふうな用語が、えー、ありますがそ、まあ、あの何なのかって言われると、まあ、API 群ですと、えーまあ、Google がオープンソース化した、えー、と作りをです、ねえー、と自分たちで作ってオープンソース化したものになるんですが ウェブ上でまあその音声、映像であとは、音声、映像がメインにはなりますがあとそのチャットのテキストみたいなところもあるそ の, その他データですねテキストもそうですし画像もそうですがそういうのも使えますがその他データっていうのをリアルタイムにやり取りするためのまあ仕組みを Google が ま, あまとめたとでそれがまあ WebRTC っていう形なんですがちょっと私も最初勉強しているときに紛らしかったんですがプロトコルがま あ, あるわけではないですと。 でえー、とリアルタイム通信にこう適したプロトコルを組み合わせてそれらを、えー、とうまく、えー、組み合わせてそれらを1つの WebRTC という形にしてでそれを、えー、そういう、えー、とリアルタイム通信をするためには、えー、これがいいですよという形で Google が出しているものが w e b リアルタイムコミュニケーション w e b r t c の, の技術ですと。でえー、とそれらを まあ、結局、何なのかというと、えー、私的な解釈では、えー、それらをこう各ブラウザ上に API として簡易にえ使えるように提供しているというのが、まあ、WebRTC かなというふうに、えー、まあ把握しているというか、理解しているといいますか、そういった形になります。なので、何なのかと言われると、まあ、API 群なんですよと、でそれらの中にはいろんな構成要素があるんですよというふうな形で考えていただければいいかなと思っています。で、えー WebRTC というのがいろいろ調べてみていただくと、えー、とピア2ピアの通信という形でよく利用されるのがまあ基本的な構成といいますか、そういった目的で作られているというのはよく言われていますが、まあ、結局はこの右側のピア2サーバーの、えー、まあサーバークライアント側の通信の実装方法というのも、まあ、もちろん WebRTC でできるんですので、それでえ大体使われている方が多いかなという形で、えー、ここの2つの運用方式というのもちょっと紹介させていただきます。 であのピアツーピアで実装をしていくと、まあ、そのピアが増えていく、まあ、つまり Web 会議とかだと参加者が増えていくと、えー、それら参加者同士で全員がコネクションを張り合うっていう形になるので、まあ、大人数での通信には向いてなかったりするので、まあ、ピアツーピアのえ技術なんですけど、結局はサーバー、クライアント側の形で使われることが多いかなというふうには思っております。 でまあ、すごくざっくりですが WebRTC っていうのがまあこういったもの で, でなんで今日あの WebRTC を 話, そう話させていただこうかであとは私が WebRTC をなんでこう勉強しようかっていうふうに思っていたのかっていうところで言うとあのまあ要はリアルタイム通信っていうのが間違いなく今後の Web サービスの主流の技術の一つになっていくだろうというふうには思っています、まあ、ここには皆さんもあんまり異論はないかなと思ってるんですが でその中でも、リアルタイム通信の基本技術で今なっているのが、まあ、WebRTC の、まあ、基本技術の一つになっているのが WebRTC かなというふうに考えております。えっと、WebRTC っていうのは、Web、まあ、会議とかいろいろ皆さん、普段使っていると思いますけど、GoogleMeet だったり、あと Zoom でも、えー、Zoom はちょっと独自のプロトコル使ってたりとかっていう噂もありますが、だったりとか、でも使われてますし、あとは、 えー、YouTube でウェブ画面からライブ配信をしたりとかもできるんですがそこでも、えー、その配信側で WebRTC の技術が使われていたりとかあとは t w i t t e とかでも使われていて、まあ、IP 電話です、ね、とかでも WebRTC は使われていますと。っていうふうふな形で まあ、昨今あの主流になっているまあよくあの有名なサービスど ん, どんどん伸びているサービスっていうののどこかしらには絶対使われているっていうのもあってでまあこれは絶対勉強しておく技術の1つであろうというふうにして思ってえこの WebRTC を今日は勉強した内容を話させていただこうと思っております。 でえー、とプラス、今日はファスト API を、えー、使って、えー、とデモという形でお見せさせていただこうと思っているんですけど、ど、まあなんでファスト API なのかというところは、あのまあ、これはちょっと諸説あるかもしれませんが、今後のマイ Python のマイクロフレームワークの、えー、代表格になるんじゃないかなと思っています。ただ、これは本当にあの皆さん諸説あるかなと思っているので、えー、皆さんのこの流派に合わせて考えていただいても全然大丈夫です。でえー、と 一番良かったのは非同期処理っていうのを簡単に書けるウェブフレームワークであるっていうところが、えー、私にとってはすごくあの相性が良かったかなと思ってます。FastAPIWebRTC、まあ の, WebRTC の、えー、実際その最初のこう接続処理、えー、と クライアントと、まあ、サーバーで今回は実装させていただくんですけどそのクライアントサーバーの接続の最初の処理っていうところは、えー、同期的に、えーとまあ、同期的にではそこは最初イベントを投げるって形になるんですけどそれ以降の接続だったりとかその接続の中で発生するイベント処理っていうところは全部非同期で、えー、処理されていくっていうところがあるので、えーまあ、あのその非同期処理っていうのをまあ ほぼほぼなんか追加実装とか気にすることなく書けるファイスト API っていうのが良かったというふうにして思っておりますでまあなのであの今日はファスト API と WebRTC っていうふうな形で組み合わせてお話をさせていただこうと思っていますで、えー、と WebRTC って何っていうとこうさっきあの簡単にあの API 群 でえー、といろんなプロトコルを組み合わせた技術なんですよというふうにしてお話しさせていただいたんですが、えー、少し詳細を話させていただくと、えー、WebRTC というのが、えーとまあ、ここも人によってこう組み合わせ方はあると思うんですけど私なりにはこの3つが大きなメインあの要素かなと思っております1つが、えー、シグナリングという形で、えー、とお互いの右側に書いてますが通信経路を確保するというふうな部分と あとは音声とで映像というのを取り扱うのでお互いの音声とで映像のデータをどういうふうにしてどの形で取り決めデータを取り扱いますかというやり取りするデータ形式の取り決めというこの2つですねこの2つをお互いのサーバーとクライアントの両者の側でもしくは、ピアとピアですねという形で両者の側で取り決めをするというのがシグナリング。 でこれにはあの SDP というですねあの、はいえー、とやり取りの形式が使われております。でえー、ともう一つがデータのやり取りの実際にデータを投げたりとかする部分ですねと、えー、いうのがあるかなと思ってますしここはあの RTP、RTCP だったりとか、えー、SCTP というプロトコルを使ってデータの送受信は行われるという形になりますと。 であとは、えー、と WebRTC はあのよく WebSocket と比較される部分として、えー、UDP を使ってデータを送信するんですけど UDP を使うってうことはデータを投げっぱなしになるっていう形になるので、えー、その投げっぱなしの、えー、と制御をですね、えー、WebRTC では独自のやり方で制御再送処理とかをしているのでそこの再送制御っていうところも、えー、構成要素の一つかなと思ってます。でえっ、ー、と まあ、この3つの制御の中で、よく WebRTC で調べて出てくる仕組みとかで、Google とか検索して出てくるのは、シグナリングの部分にはなってくるんですけど、実際は今日はえとパイスあのフロントのえーと JavaScript と Python の, の FastAPI 上にえー実装したサーバーとで、データのやり取りっていう部分を中心に見ていただこうかなと思っております。シググナリングの部分は えー、と実際 WebRTC としては、えー、し仕組みの仕様っていうのは、まあ、ここに書かせてもらっているんですが、まあ、決まってなくて、まあ、オンあのメインでつよく使われるやり方っていうのはもちろんあるんですけど、えー、とその仕組みの仕様実際に、えー、この SDP のフ ァ, イファイルをですね、えーとえー、やり取りをすれさえすればよくて。 えーまあ、この通信経路の確保とかに書いてある、えー、と技術ですね IC スタンとかターンとかそういった技術を使わずとも、えーまあ、その SDP のファイル形式にのっとった形でコピペして、えー、シグナリングのルールをお互いにこう決めて合うってことでも実際は OK だったりします。とという、まあ、ちょっとあのー いろんなあい、えー、曖昧な部分があるので今回は、えー、そこの部分ではなくてよく、えー、と出てくるそこの部分ではなくてデータのやり取りの部分というところでお話をさせていただきます。なのであの皆さんがこう WebRTC を、えー、勉強されるっていう時でも、まあ、そのシグナリング の, あの話をしているのか実際にデータやり取りするところの話をしているのかで、えー、その情報を見ていただくと結構いいのかなと思っていたりしています。 でえー、と実際、じゃあ、S、その先ほど申し上げましたシグナリングの SDP っていうのは何なのかというと、まあ、こういった、えー、とイメージで左側がえ SD あの WebRTC を接続しに行った側の SDP で、まあ、右側もあんまり変わらないんですけど右側は接 続, されされ、えー、と接続を、えー、要求を受けた側が、えー、返している SDP になります。でこういった形で、えーとまあ 今日はこのシグナリングの部分は詳細に話さないので簡単にで す, ですが、こういった形でオーディオはこういう形式でやりますよとか、あとは通信経路の候補というのがこういったものですよとか、ビデオもそうですねっていうのがありますよとかで、データチャンネルの形式がこうですよとかっていうふうなのがこの SDP の中では書かれています。でこれをまああの、 えー、とブラウザ上では、えー、その WebRTC の仕様、えー、にのっとってこれが簡単に吐き、えー、出されるような、えー、と API っていうのがもうすでにブラウザ上には実装されているというイメージです。で、えー、とあともう一つ、えー、WebRTC のデータの送受信の部分ですね。ちょっと先ほどはシググナリングの SDP の話なんですが、えー、ここはあのデータのやり取りっていう形の部分の説明になります。でえー、とデータのやり取りっていう、えー、ところで言いますと、WebRTC のメディアストリームというですね、えー、とまあパイプみたいなものをお互いにコネクションですね、コネクションのパイプを張り合って、でえー、その中でトラックというふうな形でデータを流すっていう、えー、仕様になっております。 でそのトラックと呼ばれるのが、えーとまあ、これが後ほどちょっとデータどんな形で流れてくるのかお見せしたいなと思うんですがこれがあの WebRTC の中で、えー、やり取りされるデータの最小単位ですねでこの、えー、とメディアストリームの中に流れるトラックと呼ばれるものを、まあ、トラックはあのウェブカメラとかで の, そのビデオのトラックとあとオーディオの部分トラックと あとは、えー、と画面共有をもし使う場合はその画面共有用のビデオのトラックというのももう一本流れていたりするんですけど、えーまあ、それらのトラックです、ね、が、えー、w e b r t アの中でのデータが流れる最小の単位になりますの で, でそのデータをですね加工すれば、えーまあ、先ほど冒頭申し上げました背景ぼかしとかあとはリアルタイム音声認識とかっていうのが実装できるという形になっていきます。 でえーまあ、実ここまでがもうざっくりとした、えー、と WebRTC の作りです、ねえー、の説明になっていきますが、えー、ちょっと実際にじゃあやってみようという形で、えー、今回は何度もお話ししていますが、えー、とシンプルなピア r というサーバー、まあ、クライアントサーバーという形ですねの構成を取らせていただこうと思います。でえー、とブラウザ上には ウェブ RTC の、えー、その API というものはすで、えー、にもう実装はされているんですけど、えー、Python のサーバーですねのサーバーバの側にはないのでそれを、えー、今回はライブラリを使って実装していきますで、えー、使うライブラリがその先ほど申し上げました FastAPI で、えー、ですねこれはあのウェブサーバーっていうところとああのまあ えー、ウェブサーバーというところになりますとで、それの中で非同期処理ができるように、まあ、今回は FastAPI を使わせていただいておりますで、えっと。もう一つが AIORTC と呼ばれるモジュールで、これが WebRTC、えっと、の、まあ、送受信の仕組みだったりとか、あとはあの API 群ですね、えー、ブラウザ上に実装されている API 群を Python でまんま実装してみたよっていうふうな、えー、モジュールになります。でえーまあ、結構 まあ、なかなかすごいといいますか、まあ、変態チックといいますかということをしているので、まあ、の WebRTC の実装気になる方は、えー、Python で 読, み読んでみるというのでは、はこのモジュールをです、ね、読んでみると非常に勉強になるかなと思います。で今回やってみることは、それらを使って、えー、AIRTC でを使って、えー、あとはブラウザですね、でブラウザとサーバー間で WebRTC の接続をしてみるということと、 あとはもうその WebRTC の中に流れているデータを、えー、実際どんなデータ流れているのかを見ていただくっていうことができればいいかなと思っております。はいでえー、とサンプルの、えー、レポジトリも上げていますので、私の GitHub の方で上げていますので、まあ、皆さん、触ってみていただけるといいかなと思います。で、Docker で動くように、えー、してますので、えー、すぐに試せるかなと。 いい う, うにして思います、まあ、ちょっとライブラリのインストールとかで時間がかかるかもしれませんがという形ですね。で、ファスト API の方から、えー、の WebRTC の JavaScript を書いてある、えー、HTML とかあ、ごめんなさい、HTML とか JavaScript ですねとか、あとはその画面の HTML っていうのを吐き出すようにもしてますので、まあ、その d o c で立ち上げて、そのローカル OS でつないでいただければ、見ていただくことができるようになってます。 でえーとまあ、実際にどんな形なのかっていう部分はコードの細かいところですね、まあ、ちょっとそのレポジトリが実際はこちらになるんですが、えーまあ、このもうメインドットパイに。えー ちょっとちょこちょことまあこういうふうなものありますがメインドットパイの中に全部入っている形になりますでもうシンプルなファースト API のサーバー で, で、あとはテンプレートとこのインデックス HTML とクライアント JS を、えー、とさっきのローカルホストのところですね、アクセスしていただければ、えー、接続があのこれ側が吐き出されるような形になっています。で、えーと コードの解説を少しさせていただきますと最初ですねクライアントの方から WebRTC で接続サーバー側に接続にしに行くっていうふうな形になるとこのオファーというところに SDP をポストする形になっていますでそのクライアント側の SDP をポストで受け取ってでその後ですねあの RTC ピアーコネクションっていうふうな形で、まあ、その WebRTC あのクライ ブラウザーとの接続のセッションですね、それらを、えー、コネクションを張るていうことを行いますと。であとは、まあ、その、えー、と接続ができたら、えーまあ、最後ですね、えーと、アンサーを返してあげるっていう形になれば、もうこれであの接続ができるっていう形になるんですが、えーまあ、ここの p c s a d ドっていうふうにしているのはもし仮にです、ね、この接続をこ の, あの接続した、ま、中での処理っていうのは、えー、その後イベントハンドラーを使って、えー、と非同期のイベントっていう形で、えー、WebRTC 上では処理ができていくんですけど、えー、その中のイベントで、えー、とセッションを張った状態のイベントの中で、えー、処理を行うんであればこれは別にいらないんですが。 外側から例えば接続を切りに行くとか、えー、他の何か、えー、ファスト API のサーバーで何か処理を受け取ったのをトリガーとして何かをしに行くという場合はちょっとグローバルで持っておく必要があるので、まあ、こういった p c s a d っという形で、えー、グローバルの、えー、に定義した、えー、変数にです、ねえー、コネクションを格納して外からも触れるようにしているという形です。で、えーっと まあ、先ほど申し上げました、そのピアーコネクションのえ中では、非同期のイベントですね、エイシンク、えー、のイベントエミッターみたいなものがえ実装されてまして、その中で、そのイベントごとにですねこう処理を実施する形になっています。例えばこれはトラックっていうイベントがえ WebRTC 接続を貼っているときには、データが流れてくるときはトラックっていうイベントの名で、 イベントがどんどんデータと一緒に流れてくるのでそのイベントを受け取ったら何、えー、かするっていうことですね。でこの何かするは、まあ、ここ今回はこれはログ出すっていうところとこの PC.addTrack これピ PR コネクションにアドトラックするっていうのは、えー、と逆にかえデータを返してあげるってことをしてるんですけど、えー、これはもうあの単純に受け取ったデータをそのまま返しているパターンの例です。 でデータチャンネルと呼ばれるものがあり、えー、これはあの先ほどの映像と音声とはまた別のデータになってくるんですけどこれはですねピアコネクション経由で接続というものはピアコネクションの接続だか本体 の, そのメディアストリームの接続とはまた別のタイミングで行わ れ, 今行われますと。でえー、とまたあの まあ、あのピアコネクションの中で、えー、どんどんメッセージを送るんであれば、まあ、ここにどんどん、えー、と接続メッセージを送る処理を書いてあげればいけるんですけど、えー、外側から例えばです、ね、メッセージをこうポスメッセージのところに WebAPI、えー、で、えー、と HTTP でポストしてでそのポストで受け取ったメッセージを、えー、データチャンネルに流したいという時には一旦この DCS と書いてますがこのグローバルにですねデータをも、えー、とチャンネルを 一旦保持してで、外側からまたそれを呼び出して、えー、それぞれに対してメッセージ投げるみたいなことをすれば、メッセージが投げられます。という形になっています。で、えー、とちょっと実際に3つ、ですねデモを映させていただきます。まず1つが、えー、シンプルなデモなんですが、SDP を実際に生成するっていうところと、データが流れているところの様子ですね。 でちょっと本番でミスったら嫌なので、ちょっと録画を撮ってきてるんですけど、ドッカー、まあ、で先ほどの上げたレポジトリのものを立ち上げて、ちょっとごめんなさい、文字が小さいかもしれませんが、ちょっとログが見えやすいようにしてます。で、実際にこうコネクションして、でコネクションを貼ると、まあ、これ、あの、 画面共有みたいな形でスクリーンシェアのコネクションを張っているんですけどでこう右側でザーッと流れているこれあのログ出してるんですけど、えー、これがあの一つ一つのトラックですねトラックっていうのが流れるような形になっていますで、まあ、あの画面共有したものがそのままあのサーバー側でそのまま返しているのでトラックになっていてでこれがあの実際のちょっと止めましたが SDP のオファー側とアンサー側の SDP のデータになります でもう膨大なこういうふうな形でデータが流れている、まあ、これでもあのローカルでつないでいるのはシンプルな方なんですけど、えー、膨大に流れてくるので、まあ、ちょっと詳細には説明できませんが、えー、そういった形で、えー、SDP っていうのがやり取りされる形になっているということですねで SDP のやり取りが終わったらそのデータのコネクションが貼、えー、ることができてで、えー、とその中ではこういうふうに、えー データが流れていくとトラックという形で一個一個のフレ、えー、とデータが流れていくとで、えー、ちょっと拡大していますが見えますかね。 でこの一つ一つが、えー、今止めましたが、えー、とビデオフレームという形なのでこれがあのビデオフレームという形でその下にはオーディオフレームというのがあるんですがちょっと文字小さくて申し 訳, ません申し訳ないですが、えー、これはですねあの Python の、えー、とオーディオビデオモジュール AV モジュールの、えー、ビデオフレームオーディオフレームで流れていますので要は FFMPEG で, す、ね、ので扱えるデータ形式で流れているので、えー、まあその形で、えー 触ってもらうことができます加工とかができますと。でオーディオの方がまあちょっとデータ量は多いので、えー、どんどん流れていくって形ですね、はいでえーと。さっきのデータ流れていってのをちょっと加工しているパターンを紹介させていただきますと、えー、これはあの物体検知の y o ァ o ブをちょっとこの FastAPI のこ の, FAST API の, この AIRTC の中で組み込めるようにちょっと加工したものを組み込んでるんですけどちょっと画面共有 で, で先ほどのビデオフレーム一個一個をえーとサーバー側でよろで。 物体検知ををししててその結果をです、ねえー、返してるっているうイメージですまあこんな感じで飛行機の、まあ、ちょっと検索して出てきたやつを、えー、色で物体検知してそのままその検知したフレームをこう画像に書き込んでそのままデータをアドトラックで返すというふうな処理をしている例ですね。 でまあ、あの物体検知の場合はこんな感じ物体検知とか画像系の場合はワンフレームごととかまあ、フレームをちょっとこれなんか適当に人でやってみようと思って俳優で調べてみたパターンなんですけどまあこんな感じでえっとフレームごとに処理をしたらいけますし、えー、逆にあの音声の解析とかだったらフレームをいくつかまとめて処理をしてあげるみたいなことをしてあげれば、えー、いろんな加工がですね、えー、例えば波形を出したり音声の波形出したりとか。えーっと と、ね、いうのができるかなと思いますでちょっとごめんなさい ち, ちょっとでかくなりすぎたの で, で、えっと、もう一つがデータチャンネルの例ですねそこだけ最後お見せさせていただこうと思いますでデータチャンネルに関しては先ほど、まあ、ここはあの先ほどのコード解説と同じなんですが DCS っていう形で えー、とデータチャンネルのチャンネルをですねえとグローバルの変数の中に持たせておいてえでその中で持っておいたものに対してまあメッセージというえとエンドポイントにデータが来たらえ そ, れあのそれぞれのチャンネルにですねメッセージを流すみたいな処理をしているんですけど。 でこれはちょっとあ2つ接続を WebRTC の2つブラウザーで画面を立ち上げて1つのサーバーに対してですねコネクションを貼ってみてみますと。でグローバルにさっきの、えー、とチャンネルを接続をしているの で, でそこからですね、えー、ポストをしてみますと、まあ、こんな形で2つともですねに対してメッセージが流れるようになっていますと。ちょっと 小さいですね。すみません。で、まあこれあのハローパイコン JP って送ってるんですけど、あ切れちゃったですね。と<笑>送ってたんですけど、まあちょっと見えなかったかもしれませんが、そういう形でデータチャンネルも流すことができますよと。まあこれであのえっ、ー、と映像と画像とあとはまあ。 テキストですね、チャットという部分とか、まあ、皆さんどういった形でデータが流れるのかであとは、えーまあ、レポジトリを実際見ていただいたらどういった形でデータを触ることができるのかというのも、えー、分かっていただけると思うかなと思います。はい でまあ、まとめになりますが、まあ、結局、WebRTC というのが、いろんな通信技術の複合体で、えー、映像と、えー、画像と、あとはそれ以外のテキストデータだったりとか、そういったものを扱う複合体だというふうにして思っていただければと、ややまあ、WebRTC というだけで見ると、ややこしく感じるんですけど、実際、一つ一つはかなり、まあ、今見ていただいたのもシンプルだったと思うんですけど、まあ、そういった形でシンプルになりますので、ひもけくのは難しくないかなと思ってます。 でこれをきっかけに何か WebRTC でなんか作ってみていただくっていうきっかけになるとすごく嬉しいので、えーまあまあ、あのご興味があればさらに深掘ってみていただけると嬉しいです、はいで。参考情報はこちらになりますとであとあの私が RevCom という会社で、えー、働いてますので、あのー、もし、この RevCom 今回発表した内容全然あんま関係ないんですけど RevCom、えー、と, という会社でエンジニアをさん募集してますのでもし、ご興味があればご、えー、声がけなりいただけると幸いです。 以上となります。ありがとうございました。はい、発表の方はありがとうございました。えー、スライドに質問がいくつか上がっているようなので、えー、お答えできればと思います、えー。ライブラリーで AI を RTC 以外の候補はありますか。もし他にあれば、 AIORTC を選んだ理由が知りたいですとのことですあそうですね、えっと、正直言って、AIORTC 以外の、えー、Python 実装、WebRTC のフル実装というのは見当たらなかったので、もうこれ、一択という形になりましたはいいありがとううございます、えー、そうですそでねマシンパワーはどれぐらい使いますかそ う, そうですね ウェブ RTC の接続自体だったりとかその中でデータをやり取りするっていうところではそんなにマシンパワーはいらないです、まあ、実際、ウェブ RTC のデータの送受信そのものは、えー、皆さんの普段使っているブラウザーでもできているものになるのでそこは軽い処理になりますとただ裏側で先ほどお見せしたような物体検知だったりとか画像処理あとは音声認識みたいなことをしようと思う と, ちょっとサーバースペックが そ, それによって負荷がかかってくるって形になります。 はいありがとうございます。他に質問がある方はどうぞスライドの方へ書き込みの方お願いいたします。大丈夫ですかね。<ペ>はい。質問がスライドにてないようでしたら、えー、お時間とさせていただきたい大丈夫ですか。皆さん大丈夫ですか。<ペ>大丈夫なのであ、はい。ここでではトークの方を終了させて。 いただければと思います、えー、<咳>では川添さんのトークの方を終了させていただきます発表ありがとうございました参加者の方は大きな拍手をお願いいたしますありがとうございましたまた後ほど質問が後から出てきたとかあった方はですね直接お話ししたい方 などはですね廊下やホワイエでお話しすることができますので、スピーカーの方も移動されますので、壇上を回り、は集まらないようご協力の方をお願いいたします。